はい、えー、2度目の登場で2度目も同じ東海花舞最初の東海花舞です、えー、と正式名称は花音会東海花舞と申します花音会で踊って、えー、20年東海花舞になって18年経ちますそれだけ私も年を重ねておりますそして私が最初に出会った 今日、MC をしていたます、えー右側、私から向かって右側にきっこ先生そして左側に大平先生今日はずっとね寒い中あのずっとマイクを持って私たち仲間を紹介していただいてます私の最初の印象が宝塚のかっこいいお姉様っていう印象なんです皆様ちょっと今薄暗くて見えないと思うんですけれども あの帰りに近づいてみてください、本当に素敵なお姉さまなんです、大好きなきっこ先生と大平先生です、寒い中、ありがとうございます、そして東海花舞は、今、新曲に向けて頑張っておりますが、今までの仲間たちとは違うチームで、3世代で踊っております、えー、上の年齢は言いません、想像にお任せします。 ただ東海花舞は条件がありまして、えー、美しい綺麗なそしてイケメンじゃないと受け付けませんあの自己申告でございますがとりあえずあの今ねちょっと明かりが映って、ね、みんな綺麗に見えるでしょよーく顔も見てくださいで一生懸命踊ります東海花舞の えー、いろんな観光場所いろんなのが出てきますよーく歌詞を聞きながら聞いてください応援してくださいそして一緒に手拍子で参加をお願いいたします長だ長くなっちゃったねごめんなさい東海花舞気をつけよろしくお願いしますなおれ 前2023年 祭り会場で一つの。 皆様の前で踊れる場所があることが私たち感謝をいたします花音会東海花枚メンバー一同心から感謝の礼ありがとうございましたまなおれ会場花枚さんありがとうございましたさあどんどん参りましょう